26、六、歌詞を間違えて歌い、一部のファンを騒つかせた。平野耀がデビュー曲の歌詞を、あえて、間違えた。5月22日をもって、メンバーの平野、岸優太、27、神宮寺優太、25、の3人が脱退し、長瀬角、24、と高橋海人、24、の2人体制に移行する金プリだが、この日はそれについて触れることなく、穏らかな表情でトークを展開。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 先輩である Tokyo の国分大地48は、この2日後の TBSK ビビットで、マネージャーが運転しながら聞いていて、あ、今、歌詞間違えましたって言ったんですよ。それ間違えたんじゃなくて、メッセージをあえて伝えていたんですね。いやーすごいと感心していた。また、平野本人も後日放送の TBSK、A、ええ、スタジオでこのシーンについて振り返り。